みなさん、こんにちはー肌の元気まつり、秋のちんご開催、誠におめでとうございます。え今日はこの晴天の中ね、ねあのなんだかすごい MC 人があのいらっしゃいますが、濃いですよね。濃い、濃い、濃い MC 人でお送りいたしますが、え本日もエール、 世界に送る応援歌、心を込めて踊らせていただきます。えー、神様のお下元、この出雲大社の、えー、境内の中で、えー、私たちのエール、世界の皆様と、そして天の大切な友に心を込めて送ります。どうぞご声援よろしくお願いいたします。はでは、マイクバトルタッチします。 はいまた周りがざわつく人がまた私の隣にいるんですけども、ね、あのでもこっちばっかり見ないでね踊りメインで我々はただの引き立て役ですから、ね、あのほらもうカメラこっち向いてますから<笑>さあ踊りをね一生懸命見せてまいりたいと思います心を込めて踊り子ちゃん準備はよろしいですか さんという方が、前回春、足を運んで、よい場ょ、あおりしていました。しかし、いよいよ、ああ、ああ、あみああ、ああ、た。あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あのああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ させていただきます<音楽><音楽> 最後のれよろしければ手拍子のもと、そして甲子園のもとに判しをお願いいたします。 見、ね、てる皆さんとしっかり女性に応え笑顔の動き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 はいは応援いただきました会場の皆様に笑顔で感謝の気持ちも込めて礼 ありがとうございました。ありがとうございました。はい、相模やんのりでございます。温かいご支援、ありがとうございます。